みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回もスラム奏法の魅力ということで、このギターを憧、ね、れをバシバシと叩くこのスラム奏法の楽しさをみなさんにこう、ね、お伝えして、スラム奏法を広めていこうじゃねえか、グヘヘヘヘというそういういスラム奏法不況活動の一環でございます。まあ、ここ数年間、僕はひたすらこうスラム奏法を続けているわけなんですけれども、まあ、こう新しいテクニックといいますか、新しく見つけたことみたいなのものちょこちょこありますので、この動画の中でまあそういったことをシェアさせていただこうかなと思います。もし叩き系のギタリストでしたら結構、 役に立つ内容かと思いますのでぜひ参考にし て, みてくださいませ。まあ、でも、逆に反面、内容としては結構難しくなると思うので、その辺は心してついてきてくださるとうれしいなという感じでございます。よかったら参考にしてくださいませ。はい。スラム奏法、布教活動、スタートえっと、<笑><笑>ここ数年で僕がこの大事だなというか、その発見したこととしてはあのー、左手のこのゴーストノートの重要性でございます。 右手だけでもいろんなリズムを作れるんですけれども、左手のゴーストモードが保守的に加わることによって、結構いろんなリズムを作ることができます。いろんな表現をすることができます。例えば、右手がシンプルに、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーと、まあ、こう繰り返すとするじゃないですか。右手がこの基本ビートを繰り返しておりますと。まあ、これだけでも別に大丈夫なんですけれども、この合間に・・・ 左手のゴースノートを加えるだけで結構テクニカルに聞こえてきます。ちょっとやってみます。間に左手を加えるだけです。なんかすごいこの音が増えてなんかテクニカルに聞こえませんかうまい人っぽく聞こえませんかでも、合間にこのゴースノートを入れているだけです。それだけでこパタパタパタッと、えー。こんなリズムを表現することができると。 で、この、えっと、ゴーストノート、ある程度の速度だったら、このダブルを打つことができるので。二回連続のパパンというダブルを打つことができるので、こういったものもその応用することができます。例えば、えっ、ー、とドココドコココ。こんなリズムとか。 32部のゴースのとちーっと今練習中なんですけれども、まあ、こんなこともできるという感じです。それで、まあ、このパーカッションの要素をひたすらこう、ね、取り入れると、こんなリズムになるんですけれども、まあ、このままだとそのギターの弦を鳴らしていないので、ギターである必要がないじゃないかとなってしまうじゃないですか。 まあ、こういうドラムソロみたいなのは別にこれでいいんですけれども、えー、とこれをその演奏、音程を出した演奏にもこう組み込むとすると、このハンマリングとかをうまく使う感じになります。ハンマリングとかをうまく使うことによって、こういうゴーストノートの要素を加えることもできると。やり方としてはすごくシンプルで、コードを押さえる前、もしくはその単音、フレーズを押さえる前にちょっとこのハンマリングを加えるという感じです。ちょっとやってみますと。普通に弾くと・・ ストローークをすするとと、きにコドくこんな感じですよね。ハンマリングとかせずにコードを弾くときに押さえてストロークをすると。でもこうじゃなくて、ストロークをする直前にちょっとハンマリングをする感じでコードを動かします。2、3 <ス>、4 <ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス>。わかりますか<ス>ちょっと手前で。 マリングをする感じでコードヒット。で、合間の時にもそのコード全体を。パーマリングする感じにして。 こんな感じでコード全体をハンマリングしたりとか、一部分をハンマリングしたりとかして、そのゴスートノー適義要素をいろいろ付け加えることができると、えー、こんな奏法を身につけたといいますか、うん、結構これは面白いなと思って最近すごい対応しているような感じです。<笑>普通に・・・。 ストロークしちゃってもいいんですけれども、ストロークとはちょっとこの音色が違うじゃないですか。意外とこのネックをハンマリングしたとき の, の打音、たたいた音とかもなんかこうレコーディングとかしてみると結構面白く響いたりとかしているので、最近はこれをすごい対応しているような感じです。よかったら試してみてくださいませ。ハンマリング、おらっつって、おらっつって。そんなに力強くやる必要はないんですけれども、ちょっと素早く。 パパンとやってあげるといい音がするかなと思います。それで、あと、このゴーストノ、えート。中指と薬指をこの別々に動かしてダブルを打つこともできるわけなんですが、例えばその、さっき一番最初にやったワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーにそのゴーストノートを混ぜるとき。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーの間に。 なんてこんな感じでその3連符を混ぜることもできるわけです。素早くこうダブルしてもいいですし、この2本指を使って楽にダブルしてもいいしという感じでしょうか。これはそのペッテリさんがあのなんて言ってるのを見てちょっと真似している感じなんですけれども、えー、よかったらこういう押すの音もちょっも身につけてみてくださいませ。 例えば、ちょっと例えやってみるとすると、こ、えー、の音が。右手だけでいくとすると、タンとタンとタンとタン、とタンタンとタンとタンとタン。とタンこんなフレーズです。叩く動作と、親指のコースの音を交互にやって、タンとタンとタンとタンとタン。 でえー、その間にこのゴースノートを入れます。タンとタンとタンとタンとタンの間にこれを入れ一生懸命入れていくと。 そうう音がいっぱい鳴なっていて、なんかこうおわけがわかんねえって感じですよね。で, でも、慣れると全然楽というか、全然簡単にたくさんの音を鳴らすことができます。タンとタンとタンとタンとタンとタン。こっちの叩いたあこに2本のこスの音をパパッと入れると。こんなのもできるようになってきました。<音楽>というか、まあ、取り入れるようになってきました。 でそんな感じです、えー。ゴースト音に関してはそんな感じ。それで、あと、ものによってはその、ね、あの親指でこっちが叩いたときのほうが都合がいいことがちょこちょこあるので、最近こういう奏法も取り入れるようになってきました。あのこの音とこの音 の, この音色の違いが結構僕はあんまり好みではないというか、この音色が変わるのはすごく嫌で、スネアドラム代わりと音色が変わるのはすごく嫌で、あんまりこれをやらなかったんですけれども、ただまあ最近。 ちょっとこれだけではどうしようもないことがちょこちょこ増えてきたので、えー、とこっち側でスニアドラム代わりをやることも増えてきました。<音楽>みたいな感じで、まあ。こっちでも別にいいんですけどね。 すす。ごい楽です普通にストロークすればいいんで<音楽>これを仮にこっちのスネアドラムでやってみるとすると。<音楽> 上色になるわけです。でも、こ, ういうこっち側ではできない内容とかは、こっち側でちょっとやったりとか、でもこっち側でできることは、こっちでやったりとかして、ちょっと こ, のこっちです、ね、ドラム代わりをするかは結構選択をするようになってきました。できるだけこっちでいけないんですけれどもね。 こっちの方がすごいロックな音がしますよね、バーンみたいな感じの。 押、まあ、尾幸太郎さんの「翼」という曲での実演でございました。まあ、そんな感じで、スニアドラムの音をこっちへのあも演奏するようになってきたという感じでございます。で、ちょっと前やったかもしれないんですけれども、あとまた別のゴーストノートのテクニックとして、この右手の 指, 指をまたすごい使うようになってきましたあの。爪がめっちゃ削れて、あのしんどいときがあるんですけれども、なんかこう一発バーンと弾きたいときに、薬指。 中指、人差し指、親指アップストローク。薬指、中指、人差し指、親指アップストロークを押してから、なんていうテクニックもすごい多応するようにやってきた感じです。なんか、アコギの表現力みたいなタイトルの動画でなこれをやったような気がするんですけれども、なんかこう最後に一発バーンといきたいときに、 ちゃんとやったりとかする感じで、なんかこのゴースノートを入れるようやってきたという感じでしょうか。最近すごいこの増えたというか、よくやるようになってきたテクニックとしてはそんな感じでございます。僕の中でこの一番最初にご紹介させていただいたこのゴースノートはかなり大きな要素になっているんですけれども、よかったらみなさんも取り入れてみてくださいませ。とりあ今日のこ画はそんな感じでしょうか。もしもっと基礎的なスラム奏法のテクニックが知りたいぜという方は、えーと スラム走行基礎編と称した簡単な内容の動画もありますので、そちらも参考にしていただけますと幸いでございます。ということです。それでは、今回はこの辺で終わりにしておきましょう。またそのうちスラム走行の話が出てくるかと思いますが、そちらも楽しみにしておいてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いしましょう。さよなら。<笑>